演武開演演開どううも私のののなる日日常演武さんでですすよよねははいそのいいわけで本日は チ, チャンネル登録よろししくお願いしますファミリー前にローソンーの水卵を食べたことあるんですよ。 だか、うん、だめだ、だすそうになる、もうこのままいただきます、ではいただきます。うん、ほんのり塩気が効いていて、後から豆が追いついてくるような感じで、口の中にパッと広がる黄身の食感もあって美味しかったです ふ、ね、普段食べてる卵の甘茶がまたちょっと美味しさがあってとっても良かったのでこちらも点数とさせていただきます。